おいおい、ふざけんな、ふざけんな、待って、みんな来たぞおい、なんで今日なんだおい、気づかなかった今気づいたんだけど、ちょっと待って、2分前に、刀鍛冶里の里エの新しい PV が公開されるの、こちらやばいよおいやばいちょっと待って、今からちょっと見ていきます。いや、待って、リアクション、うん、動画。<笑>リアクション動画です。よろしくお願いします。ということで、早速見ていきましょう。はい、見ますよ。はい、いきます。あ、なになになにこれえ めちゃくちゃかっこいいこと聞こえるちょっと音音音音 お, えっおおおおおおおおおおあっそういう感じそういう感じなんだううなんだおおこんなことになったんだ お, おめちゃくちゃかっけえ<笑>んだこれ<笑>やばいやばいやばいなになになになになにちょっと待って何え何何何何何何何何何何何何何何何何何れ何何何何何何何何何何何何何何何 あ、こういう感じかおぉおぉーおおお<笑>煉獄さん煉獄さんおい、マジか今日なの昨日、明日じゃないのおおなんだ何が来た何が来たはいはいはいはいはいはいはいうわこのエンスめちゃくちゃ賭け<笑>まだ遊郭園だね いやーこういう感じか。ああ、来るか。<笑>いやー、もう、遊楽編もよかったよね。みんな、遊楽編もよかった。うん。いやー、もう、こうやって見ると、やっぱ、遊楽編ね、よかったね。うん。あ最後、すげえんだよな、遊楽編な。最後、ほんますげえんだよ、遊楽編な。ああ。いや、来るかえ、来るのかえ、来るぞ、みんな。え え, えぐ、えぐち。<笑>ちょっと待って、来るちょっとっ真剣に見よう。真剣に見よう。 はい。はい。来ました。はい。なんでしょうドドン。はい。いや、今日のよりちょっと、詳しい、あの、動画もまたあげようと思う。一回これちょっと、リアクション動画。<笑>よろしくお願いします。いやー、初見です。初見です。マジで初見。え、何何めちゃくちゃ、え、え、めっちゃ綺麗じゃん。え、何めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。え、ほんおえ、おおお お, おえ、何これえ、なんか、ちょっと待って。アニメーションが、え、ちょっと待って。えオリジナルじゃないええ、何これえ、ちょっと待って。アニオリ アニオリちょっと言葉が出てこなかった。アニオリじゃないえ何この映像次なる任務は、任務時任務時が、刀しの里編でございます。よろしくお願いします。お<笑>お、お, お刀が綺麗<笑>刀が綺麗<笑>綺麗だね。<笑>お、これ。お無一郎ち ゃ, ちゃん、ちゃん、ちゃん、かわいい。ああ、もういいね。ああ、菅野人ばあ菅野人ばあおい、ちょっと待って、増白店来る、もしかして、来ないなんも来ない まだ来ないおぉあ、ジュラシプレイねえ、好きだねそういうジ、ジュラシ、おぉ、いいねロゴもいい。ジュラシプレイ大好き。うん。大好き。そういう、何も見せないの大好き。うん。全然見えなかった。もう何もないやん何もない。待って、もしたもしかして明日第2弾 PV とかないよねこれ。えそういうパターンそういうパターン俺は期たい。いや、ちょっと待ってください。明日一応、あのー、3時からね。えーね、2時半か。2時半から生放送しますけども。いや、今回なんか、 全然いいんじゃな い, い ?PV。思ったほど何も解禁されてないくね<笑>思ったほどちょっとなんかチラ見せみたいな感じだよね。先行カットみたいな。いや、全然よ。菅路地さんのパートだけだよ。もう新しいの。あとちょっとしたもう。うん、全然よ。まだ鬼も漫画出てこん。魚子も出てこん。いや、明日ちょっと多分あるよ、これ。多分ね、今日のは前座だと思う。うん。だから明日皆さん、また注目でございます。 はい。詳しい動画は、特に今日はあげないです。はい。えー、ちょっと一応今見どころシーン作ってたんで、はい。<笑>そっちをちょっと<笑>、あの<笑>、続きやりたいなと思いますんで<笑>、ちょっと見どころシーンをね、え第7話かな。はい。あの、近々あげようと思うので、そちらもご覧ください。ていううな感じで皆さんも、個人的に皆さん、あの、PV ね、えー、見てみてください。はい。まあ、そんなわけでね、明日生放送します。はい。明日は絶対なんか、いや、これだけじゃないはずなんで、解禁される情報皆さん、これだけじゃねえって。 いや、絶対放送日とかいや、そういうのが発表されると思うんだよね。うん、こんなじゃない、うん。こんなじゃねえ。<笑>こんなじゃねえの<笑>いや今日のは前座だと思うよ。うん、明日ね、楽しみだね。上限のもしかしたら鬼の声優とかも解禁されるかもしれないし、パワハラ会議もやるからね、まあ。その辺も期待だよということで、皆さん、よろしくお願いします。<笑>生放送お待ちしてるんで。はい、ということで、バイバイ。